山みをボコボコにしよう。世の中に迷惑をかけて金を稼ぐクソ野郎どもの集団だね。主な資金源は麻薬販売、詐欺、恐喝、地上げ、闇金などだよ。 迷惑極まりないね。今日はハロウィンで子供たちに飴を配っているので子供の前でボコボコにして山神は悪い奴だということを次の世代まで知らしめてやろう。 いうわけで今回も旅に出るよジャイアンシ白子さん準備はできたかないってらっしゃいだよあれあんなに行きたがってたのにどうしたのあ休業ができたよ 事務所の前にそれっぽい人がいるねベンチを切ってみようにらんで 何を言っとるやレガホンパンツ 近所の山田さん、大丈夫か我ら山マン組とよく勘違いされる山田さん返事をしてくれ、山田さん気を確かに保つんだ、死ぬんじゃねえ頑張れ、頑張れ頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張 れ, 頑張 れ, 頑張 れ, 頑張れ何が頑張れだ、この野郎 オー応援したところでお前の犯した罪は消えねえんだよ